花花花心心ののの早かかったかな<笑>はい吉祥寺の花屋花心の最下です、えーね、結構ギリギリでちょっと息を切らしながら、えー、戻ってきたんですけれども、えー、早速ね YouTube ライブを始めていきたいと思いますで、えー、今日 の,、えー、あのテーマは花屋さんが作るラウンドブーケいわゆる花束の作り方をご紹介していきたいと思いますでいわゆるお教室で習う ラウンドブーケとお花屋さんが作るラウンドブーケって実は作り方が違うというか意識してるところが違うんですよっていうお話とあとそのいわゆるスパイラルで花束を組むっていうんですけどまあそのスっていうんですけどまあそのスパイラルとはどうやってやるのかいわゆる花の持ち方からえ丁寧にね一つ一つ説明していきたいと思いますでねあの前回のちょっと反省点を踏まえまして えーね、ちょっと僕、1個、またポイントを言うの忘れてたんですよ、あのオアシスの刺し方っていうのを前回やったんですけれども、このオアシス、ワイスあるじゃないですか、あの1回刺したら、ワイスあるじゃないですか、あの1回刺したらあの、同じところにはもう刺せませんっていうのを、まあ、結構知ってる人は知ってるんですけど、それ言うの忘れてましたね、例えばこの、まあ、これ、ペンが、えー、お花だとして、こて1回刺して、プスってやって穴開くじゃないですか。 で、それをまた同じところにやっても、穴が広がっちゃってるので、うまく水吸いません。もし同じところに刺したいのであれば、先ほど刺したやつよりもちょっと深く刺す。 とかやんないと。で、こうやってお花を刺したときに、オアシスってキュッて絞ってくれるんですよ。あの、いわゆる吸い付くように、しっかり止まってくれますので、あの一度刺したら、えー、もう、もうこれで決定 っ, っていう感じでやっていただければと思います。ね、そこだけちょっとポイントいうのを忘れてたので、えー、説明しました。はい、えー、でね、今日ご用意したお花、こちら、アンスリウム。アンスリウムと、あと、 まあ、バラはちょっとね、1本しかなかったんで、とりあえず1本用意しました。これ使うか分かんないんですけど、多分全部は使わないです。ちょっと多めに持ってきたんですけど、イメージとしては3000円くらいのブーケ作りたいなと思ってます。で、あとこちらが、えー、カーネーション、スプレーカーネーション。で、こちらがピンクッション。と、あと僕大好き、ヒペリカム。 ヒペリカムですねヒペリカムってこれ実でお花咲いてるとこ見たことないよっていう方いらっしゃると思うんですけれどもヒペリカムって黄色い花がパーって咲くんですよでそれが散ってでこういう実になってくって言ってお花屋さんで売ってるのはもうこれ完全に実のやつが多いですねあこんばんはあゆうさん久しぶりですねお願いします今日はあのラウンドブーケやっていきますのでお願いしますはいでえっとまあこういうねヒペリカムはいあーよかったですはい えー、とこれ、ね、ヒペリカム使っていきます。で、一応、これ、ハイブリッドチーズ、えー、ハイブリッドスターチスですね。で、これ、あの普通のスターチスとちょっと違うところは、あのすごい細かくて、あのお花が、えー、しばらく経ってくると、結構ちっちゃうタイプの、えー、スターチスになりますので、まあ、気をつけて、ね、使っていただきたいと思います。ね、ドライにしてもすごいいいかっこいいのでで あと、ドラセナですね。とりあえず上にあるのから、えー、順番に説明していきます。で、ドラセナと、で、あと、普通のスターティスも用意しましたね。紫系の。で、あとは、紫のトルコキキョウ、えー、用意しました。で、えー、早速作っていきたいんですけど、まずは下処理っていうのをしていきます。で、もちろんね、こうやって花束、 ね、こうやって、いきなりこうやって組んで、組んでいってもいいんですよ、こうやって。こうやって組んでいってもいいんですけれども、先にこう使いやすい長さに、こうやって、もうあらかじめ切っとくと楽ですね。で、ちゃんと整理して、最初に置いていった方がいいですね。あのカメラの位置が悪くて、整理してもよくちゃんと見えないっていうね。 はい、もうすみません、ちょっと急 い, で急いで戻ってきたんでね、ちょっと勘弁してください。はい、で、えー、まずね、その下処理の仕方なんですけれども、まあ、こういうトルコキキだと1本そのまんま大きいので、まあ、本当に使いやすい大きさに切っていきますあ。先にお花の選び方やった方がいいですね、先に僕もなんでこういう配色、いわゆる全部一気に持つと、こういう配色です。 こういう配色でいったかといいますと、やっぱりね、紫と赤、結構近い色なんですよ。で、その反対色になるようなグリーン系ですね、こういう、まあ、ちょっとこれは白ですけど、こういうグリーンっぽいやつ、で、やってグリーンとかに囲んである中に赤系、紫系をやってあげると、すごい目立ってくれるので、そういう配置で、いわゆるあの前回ちょっと色のサークルの話したんですけれど、それが三角形、二等辺三角形になるようなスプリット。 3色を選ぶなら、このスプリットになるように、ここ と, あの こ, こ, とここの色が違かったら、ここの反対色 の, あのちょうど間くらいの色、あのカラーサークルあの、ネットとかで調べると出てきますので、それを見ながら色のを決めてあげるといいと思います。でそれか、もうほんと単色、もうピンクだったらピンク、それか隣の色。 赤とピ ン, クピンクはどちらかというと間の色っていうよりも赤がちょっと薄くなった色なのですけれどもいわゆる赤とオレンジとかそういう隣の色を使ってあげるまたは本当に赤と緑っていう反対の色を使ってあげる。 ってやるとあのすごい引き立つので反対の補色使ってあげた方がいいですねであと僕ほぼほぼこれ以外白使ってないんですよなぜかというと人ってあの色がついてる特に濃い色があった方がいわゆるボリュームがあるように見える満足度が高くなるんですよなので紫も淡い紫じゃなくてこういう紫をわざと選んでますこういう花選びのところから花屋さんはえ違いますね。 もういかにお客さんに満足してもらえるかっていうところを選んで、さらにね、同じ花材の量、同じボリュームであっても、やっぱり満足感が高い、いわゆる花束って渡した時のわっっていうところがすごいんですよ。なので、花屋さんはそういう満足度が高くなるような、こういうお花を選んでいきます。やっぱりね、ピンクとかもすごい可愛いいんですけど、やっぱりあのインパクトが。 弱いんですよねもちろんピンクっていう注文がいただければ僕ピンクも作るんですけどほぼほぼ僕濃いピンクを使いますまあ今日のねピンクもねこういうアンスリウムとかもねちょっと濃いめのちょっと写真あーとカメラだと分かりづらいかなこういう感じのをね選んだりしますはいじゃあ早速ねちょっとね下処理からしていきたいと思いますこういうのもね外してで、まあ、イメージ3000円まあそうですね 3000円で、いわゆるなんかシチュエーションを考えましょうか。じゃあ、ライブの、ライブのなんかあのー、ステージ、お疲れ様っていうときに渡したいみたいな、そういうシチュエーションで、あのー、まあ、渡した時のやっぱりインパクトが欲しいとか、あ、で、こういう長いのとかなんかおっちょ、おっといた方が使いやすいですね。で、あと、 こうやって組んでいく組んでいくところがあるんですけど、自分がここを組むなっていうところの下の葉っぱはもう全部取っちゃいます。脱ッパって言うんですけど、脱皮していきます。じゃないといわゆるあのー、飾った時にあのー、お水にお葉っぱが付いてると水が腐りやすくなってしまって、お花の持ちが悪くなってしまいますので、必ずこういうところの下の葉っぱは全てちゃんと取ってあげます。こういう感じでね。 こういう感じで全部取ってあげます。ピンクッション。やっぱり、あとお花選ぶときなんですけど、ちょっと珍しいお花入れてあげるといいですね。あのカーネーションとかカスミソウとかだけで作ってしまうと、やっぱりちょっと寂しい感じがしますので、そういう濃い色とか、あとは珍しい、ピンクッションはそこまで珍しいお花ではないんですけれども、やっぱり入ってると、え、何これ見たことないって、やっぱり知らない方が結構多いので、そういう、 人が知らないようなやつとか、あとは季節物ですね。今の時期にしか出てこないものっていうのを意識して入れるように僕はしてますね。まあ多分全国の花屋さんそうだと思うんですけれども。で、まあこんな感じで、どんどん葉っぱを取って下処理をしていきます。 いやもうほんとねさっき急いで帰ってきたので、ちょっと本当に息切れながらなんですけど、であとこういう細かい花、え。ー あの持っといいいた方がいいですねこういう細かい花でいわゆるあの僕ラウンドブーケ丸く丸く作るんですけどいわゆる大きいお花だけだとやっぱりカクカクしちゃうんですよカクカクカクってしちゃってああここここなんか欠けてんだけどっていう時にこういうのを埋めてあげるんですよねスターチス結構あのいわゆる物価とかにも使ったりするんで人によってはあんまりなんか。 好きじゃないよっていう方もいらっしゃるので、まあ、使ったり使わなかったりなんですけれども、結構ね、濃い、あと結構これ紫で普通なんで、あ, あ、こんばんは<笑>。結構普通なんですけど、結構濃いピンクとか面白い色もスターチスあるので、ぜひあのスターチスもうまく使っていただきたいと思います。で、こんな感じでしたのを取ってって、この、これちょっと水揚げが甘いですね。 よいしょ、こんな感じで下処理をしていって、で、あとこのドラセナちゃんですよ。ドラセナちゃん。これすごい僕重宝してます。で、こうパキパキ取ってって、ちょっと多めに作っときます。これで、まあ何個か作っとけばよかったかな、先に。えー、こうやって丸めるんですよ。こうやって。 丸めて、で丸めすぎちゃうと花束の丈が足りなくなっちゃうのでちょっと長めにもう本当一番上の方でこんな感じで花束の場合は巻いていきます。でこれをホッチキスで、ホッチキスあるかなあるある。ホッチキスで止めるんですけど、止めるときにこう写真、分かりづらいかな、こうこうやって肉足くらい止めるんですけど、 こ, こで繊維がこうやって入ってるんですよ。この繊維に沿ってやっちゃうと、あの ド, ラドラスナが破れてしまいますので、あの繊維に逆らって、真横じゃなくてもいいんですけど、斜めくらいにやってあげないと、えー、ドラスナすぐ破れてしまいますので、こうやって繊維に逆らうように、えー、止めてあげてください。っていうのを、えー、何個くらいかな、大体3000円ですと、僕、8個くらい使うかな。8個使うかな。 っていうか、明らかに3000円よりもボリュームありますね。今日用意したの。<笑>大体僕の場合は、もう本当に、えー、あれですね。 お花代プラスラッピング代みたいな感じで用意してます。なので、お花がだいたい1本250円とか300円くらいなので、まあ、それを足して、プラスラッピング代がまあ300円くらいですかね。300円くらいで取ってますので、一応そういう感じでやってます。場所によっては割合ですね。青山フラワーマーケットさんですと、何パーセントだっけなお花代かけ、えー、×1.15、いわゆる 15% くらい上乗せか、 えーまあ、20% パーか、多くても 25% パーくらいの上乗せだったと思いますだ。だから1000円とか頼むと1150円とかになりますね。そしたらなんか僕のラッピング代よりも安いんじゃないかって思うんですけど。ちょっと と割合忘れ 30% はいってなかった気がするんですよね。で、青山フラワーマンケットさん、アレンジメントだと、えー、か, けるかける50、えー、かける五十じゃない、えー、とかける、えー、1.5 なので50、50% 上乗せします。なので、えー、アレンジメント頼むと、あれ、ちょっとお花の割にちっちゃいかもって思っても、やっぱりその技術量だとか、その器代とかも入ってくるので、お花代の 1.5。えー 1. 1.5 かかりますので、そこはちょっと注意していただきたいと思います。青山フラワーマーケットさんね、すごいやっぱりシステムがうまくいってますので、ね、すごいしっかりとした、それでもすごい見栄えよく作ってくれますので、あの人たちうまいのでね、やっぱりすごい 研, 究研修もしっかりとしてますしいわゆるその、ね、あのリーフっていうんですけど、昇格というか給料上がるのにあの試験受けたり、年に2回あるんですけど、そういうの受けたりしてるのでね。 皆さん上手っていうよりも、全員が一定レベル以上の技術を持ってるって感じですね。だから、ある程度、それこそ入ったばっかりですよっていう方以外だと、もうほぼほぼ上手に。 作ってくれますので、ぜひね、青浦さんも活用していただきたいと思います。ちなみに僕はアレンジメントはあのプラス500円とかでやってますあの。単純に器代が1000円の器使ったらプラス1000円、プラス1000円で、えー、オアシスで100円、150円くらいか、乗っけて、まあ、1100円とか、そういう感じで僕は乗っけてます。かけるっていう感じでは乗せてないです。はい、で、ですよ。はい。 でねそのお花の教室とも違うっていうところもちょっと説明しながらやっていきたいんですけれども、まあね単純に僕はあまり同じ花は使いません。まあこういうねでこういういわゆるクッションになるお花を先に入れてあげます。でここに乗っけるように、いわゆるねアレンジメントを指すみたいに、ここに乗っけるように指していきます。でお花を持つ時のポイント、こう持ちます。 中指と親指で持って、例えばこういうカーネーションとか入れる場合、こうやって、ここを持ってたら、こうやって人差し指とあれに持ち替えて、こうやって、いわゆるこう当てるっていうんですかね、人差し指をない状態で、こうやって当ててあげて、乗っかるじゃないですか、中指に。ってやったら、こうやってやってあげて、 またこうやって戻してあげる。で、やると崩れずにどんどん作っていくんですよ。だから中指と 親, 親指で基本を持っていく。まあ今、全然本数がないんで、ちょっとわ か, かんないかもしれないですけど、量が多くなってくると、こうやって組んであげないと、あのー、こう入れようとしたときに崩れて、ちょっとポトって落ちてきたりしてしまいます。なので、えー、結構ね、多いのがこうやって持ってる方。 こうやって持ってる方すごい多いので気をつけてください。そうするとこう入れるときにこうやって入れなきゃいけないんですよ。こうやってなんとか押さえながらこうやってやったりだとかまあこうやってやる方もいらっしゃいますけどこうやって組まないようにだけお願いします。ね、こうそれがまずもう結構大事なポイントですね。で、えー、ラウンドブーケですね。ラウンドブーケの場合結構多いのはこういう元のがあったらこうやって真横に1回やって こうやってクッションにするように、こうやって乗せてあげる感じにしてあげると、すごいいいですね。で、持ち方はこうで、基本。で、ここでピッと。まあ、最初はね、やっぱりこれだと持ちづらいんで、最初は結構こうやってグーで持っちゃうんですけど、ある程度持ってきたら、こうやって1箇所に止めてあげなくて、グーでやっちゃうと、ちょっとパラレルっぽく、まっすぐになっちゃうんですよ。なので、ラウンドで作るときは、できるだけこの2本で持ってあげるようにしてあげると、きれいなラウンドブーケができますのでね。 はい、じゃあ、あの、しばらく、なんとなく作ってますのでね。はい。いや、実は、あの、花束、えー、結構作ってたんですよあの。大量に。大量に作ってて、それこそ何個かな、170個とか300個とか、えー、そんな感じのを作ってて、えー、先ほどね、えー、納品が終わりまして、えー、無事帰ってきたということなんですけれども。まあ、こういう感じで、えー、もう花束はね、組んで、で、 こうやってなった時に、いわゆる、そしたら今、ここが空いてるじゃないですか。こうやってやって、いわゆる欠けてるところを埋めてあげるように、くるくる、くるくるくるくる、いろんな角度から入れていきます。まあえー、と後ろからこうやって 前, 前にどんどん作っていく方もいるんですけど、そうすると、正直、スパイラルが結構崩れるんですよね。なので、こうやって、で、今、こうなってくると、えー、どこだ えー、と今、こっちに長くて、こっちにちょっと足りないんですよ。ってなったら、ここを埋めてあげるってやって、どんどん丸く丸くなっていくようにしていきます。はい。で、まあ、こういうバラとかも入れてあげて、ね、今、今こういう感じ、今こういう感じで組んであげてます。で、結構紫中心ですね、今日は。 でまあ、こういうトルコのこういうところもかっこいいんでそのまんま取っておいてあげてもいいですねもちろん気になる方は取っちゃってあのぺって取っちゃってもいいんですけれども、えー、これを生かすか生かさないかはもうその花屋さんのセンス次第なので僕はちょっといか生かせるようだったら生かします多分そのまんまやっちゃいますでこのヒペリカムとかも使いやすいですねこれ本当に欠けてるところをだからこうやって入れる時もこうやって横から 入れてあげるで今こうやっていくとやっぱりこっちの方が、えー、寂しいのでちょっとここら辺を埋めてあげたいと思いますでここにちょっと寂しいんですけどこうやってトルコキキョウを入れちゃうとこういう大きいお花を当てちゃうとやっぱりバランスが崩れちゃうんですよそういう時にこのスターチスとか スターチスとかで埋めてあげる。で、あとですね、あのクッションになる、いわゆるこういうちょっと短くなっちゃったやつとかあるじゃないですかって、あるじゃないですかっていうか、大体出てくるんです。こういう短いのって、こういう下にクッションになってあげるように、見えなくても入れてあげるんですよ、こうやって。で、やってあげると、これがクッションになって、いわゆる潰れなくなってくれるんで、こういうクッションになるお花もぜひ入れてみてください。で、やってあげると、あのすごい広がりが出てきますので、 やっぱりね、空間も上手に使ってあげないと、あの、キュッて詰まってる感じがいいとはいえ、あの、ラウンドブーケの場合、あの、さすがにキュッとなりすぎてしまいますので、そこら辺はちょっと注意しながら作っていただきたいと思います。えっ、ー、と、ここで、まあ、こういうね、あの、本当カーネとか、こういう細かいやつは、本当に最後の丸さを滑らかにしてあげる味付けみたいなもんなんで、 ね、こういう感じで。結構なんかあれですね、ピンクッション、ピンクッションの周りになんか紫で囲んでるみたいな花束になっちゃいましたけど、で、で、このアンスリウムとか、アンスリウムとかもこうやって当ててあげるように。で、アンスリウム入れると結構形崩れるんですよ。こう、見ていただくと。 わかるんですけどアンスリウムとかはもう本当に大きくかけてるところに入れてあげる感じ で, で1枚よりもこう2枚とか重ねながらやってあげるといいですね。はい、でこ う, やってこうやってやってあげるとこっちの方がやっぱり寂しくなってきますのでこっちの方をこう入れてあげると。で本当に花で こう丸く、丸をイメージしてあげあでお花を見るときなんですけど、結構こうやって見ちゃう方、こう横からこうやって見て作っちゃう方いらっしゃるんですけど、こう上から見るようにしてあげてください。で、スパイラルが、えー、あ ち, ょちょっとね、分かりづらいかな、スパイラルがある程度きれいになってると、こう放射線状に伸びてきますので、ね、こうやってスパイラルでこうやって持ってあげながら。 で、本当にここで止めてあげる。で、スパイラルがうまくやってると、最後こうやってここをキュッてしてあげても、ここが潰れないんですよ。あんまり変わんないじゃないですか。これがスパイラルがうまくいってないと、こうやってやった時に全部花がべちょってなってしまいますので、スパイラルしっかり取ってあげるようにしてください。はい。でね、まあこんなもんかな。とりあえず今日は作り方っていうところでね。で、ここ、ここなんですよ。ここ。 ポイントちょっとね、この家財の量だとちょっとわかんないかもしれないですけど、花屋さんとそのお花の教室の違いって、ラウンドブーケといえど、実は背中作ってるんですよ、結構。なぜかというと、ここの奥ですごい下の方にやったとしても、花屋さんの場合、ラッピングするじゃないですか。 ラッピングするので、結局、ここの花って見えないよねってなるんですよ、そのラッピングに隠れちゃって。普通、お花屋さんの、お花の教室の場合だと、いわゆる花瓶に入れた時に綺麗に見えるようにっていうのをすごい意識するんですけれども、花屋さんの場合って、あのラッピングした時にいかに綺麗に見えるかっていうのを意識するんですよ。もちろん、部屋でそのまま飾れるようにっていうのも意識するんですけど、やっぱりこうやって隠れる部分があるくらいだったら、 ちょっとでも見せた方がボリュームがあるように見えるからいいじゃんっていうのが花屋の考えなんですよ。あのちょっとね他の花屋さんでちょっとその考え方違うよっていう方がいらしたらえぜひコメント欄でコメントください。あの僕もね結構やっぱり勉強している身なのでね違うことは違うこともありますのででもやっぱりそうやってやってあげた方がいわゆる満足感はすごい高くなります。で こうやって丸く、丸を意識して作った後に、さらにこの葉っぱ、葉っぱを当ててあげる。当てて、さらに丸を意識してあげる。で、これを当てるときなんですけど、結構ね、あまりにもスパイラル意識しすぎちゃうと、なんか横から入ってるように見えちゃうんで、これちょっとね、縦気味に入れちゃっていいです。こうまっすぐにす、パラレルっぽくまっすぐに入れちゃってもいいですね。僕はちょっと若干あのスパイラル気味に入 れ, 入れますけど。 でこれをやってあげることによって、いわゆるこの花瓶に入れた時もね、こ, のこれが、えーえー、花瓶の縁に収まってくれ当たってくれて収まってくれるので、綺麗な花束に見えますね。ちょっと紫が強すぎましたね、もうちょっと 赤, 赤系欲しかったんですけど、その例の花束<笑>、大量に作ったので、相当。 あの好き、やっぱり好きな花から使ってっちゃうんですよ。ヒペリカムはちょっと動画用で撮っとこうって思って、2本だけ撮っといたんですけど、バラ全部使っちゃいましたね。バラも何本買ったかな、あれ。1 2十百0円、もっと買ったな。200本近く買いましたね。赤バラも結構買ったんですけど、全部なくなっちゃって。はーい。こんな感じでね。で、 こんな感じで。できましたね。で、周りにこうやって入れてあげる。ちらっと見えてあげるくらいでいいですね。もうちょっと出してもいいかもしれない。あまりにも出しすぎちゃうとお、お花が、なんかあの沈んじゃってるように見えて。で、こういう真ん中、いわゆる、こっちが後ろの方ですね。後ろの方は、ちょこっとだけ下げてあげるんですよ。ちょこっと下げて、こう山盛りになって、ちょっとずつ落としていくっていう。 普通、ラウンド、まあ、横から見たイメージ。ラウンドブーケっていうと、いわゆる頂点がある。真ん中のがあって、頂点があって、こう山なりになってるんですけど、花屋さんが使う作るラウンドブーケは、ここら辺から始まるんですよね。こういう感じで作るんですよ。だから、この山がちょっと早いんですよね。ここからこうなるときに。こういう作り方をします。花屋さんのラウンドブーケって。 花屋さんというか、まあ、僕が作るですよね。全国の花屋さんがこれが違うよっていう話もあるかもしれないんで、一応ね、これは僕が考える、あのいわゆるあのすごいボリュームがあって、満足感の高いラウンドブーケの作り方っていうことにしておいてくださ い,、はい。で、あとこれをやってあげた後に、ハサミで切りますみあったあった、ね。やっぱりね、こういう時にね、ちょっといいハサミ。 使ってあげるといいですねで止める前に先に切っちゃいます。じゃないとあの輪ゴムが止められないので。でお花の先生は必ず朝日も使います。けれどももう花屋さんは輪ゴムでほぼほぼ止めちゃってます。こうやってでその止め方止め方なんですけどまずこうやって持ってる親指に引っ掛けます。引っ掛けて1周回したらここの親指から こう離して、いわゆるあのストラップ昔のストラップの付け方みたいな感じでしたらここで23回巻いてあげたらどっかの茎に引っ掛けてあげる。 そうすると、ここがキュッと止まってくれますの で, で、結構こうやって下に下ろしてここまで止める方いらっしゃるんですけど、そうやってしまいますと、あのいわゆる飾った時にあにこの広がりがなくなっちゃうんですよ。なので僕は、えー、ここだけキュッと止めるようにしてます。このいわゆるスパイラルの組んでるここだけを輪ゴムで止めてあげるようにします。そうすると、ここの下の動きもそのまま残りますので、でまあ、ドラセナとかもね、ちょっと短い。 短いのでまあねそこよりちょっとまあお水につかればいいんでここら辺のやつを取ってあげましてまあちょこっとねこういう葉っぱとかも残ってたらこの時に取ってあげてください<笑>まあこんな感じですかね花屋さんのであさらに僕これをやった後に最後この長さ整えるためにもう一回切ってあげますでこの長さを整えてあげなくてあのいわゆる飛び出てるやつがあるとあの このキッチンペーパーですねキッチンペーパーパをやったときに破れるんですよ、キッチンペーパーが。キッチンペーパーが破れてしまいますと、えー、やっぱりそこは水は吸ってくれませんので、必ず揃えてあげると、こうやって破れづらくなりますの で, で、僕はキッチンペーパー使ってるんですけど、あのー、花屋さんによってはスコティッシュ、スコティッシュっていうのを使ってます。すごい保水力の高いやつですね。あと、青山フラワーマンケーケットさんとかですと、エコゼリーを。 使っててあげてますでエコゼリーめちゃくちゃ高いんであの夏場のなんか相当花を渡すのが遅い時間とかそういう時だけ僕エコゼリー使うんですけど基本的には、えー、これでびちゃびちゃにしますもうこれでびちゃびちゃにしてでこのまんまアルミホイルでやる花屋さん多いんですけど僕は、えー、これこれ使ってますこれやれば絶対漏れない絶対ではないですけど漏れないんで だからさっき飛び出してる茎とかがあったりすると、あのビニールも破れやすくなってしまいますので、こういう感じでね、止めて、えー、やってあげればほぼほぼ漏れないんで、ひっくり返したりしなければ。結構やっぱり持ち帰るときにひっくり返す方いるんですよね。で、やっちゃうとあ、特に青山フラワーマーケットさん、エコゼリーで作ってますので、あの水がボタボタ落ちてきます。なので必ず縦にして持っていってあげてください。で あと、持ち帰るときなんですけれどもあの、袋に入れない方がいいです。袋に入れてしまいますとその、せっかくふわって、花屋さんすごいふわってラッピング作るんですけど、それが潰れてしまいますので、持ち帰るときはもうかっこよくこうやって、こうやって担ぎながら、えー、あの持ってってください。か、まあじゃあ大、大事そうにね、こうやってあの持っていってあげると良いかと思います。で、あとね、ラッピングの方法も、いろいろ、本当にいろいろあるんです。 で、先ほど言った花屋さんの、あまあまあ、なんか、なんか、とりあえず実演しましょう。いろいろあるんですけど、今日はスタンダードなタイプでやっていこうかなと思います。よく見る花屋さんのね、やり方のやつ。で、あれ、赤、あ、そうだ、もう全部赤使っちゃった、黒でいきましょう。 僕だいたい2枚か3枚使いますね。で、で、こうやって無くなってくると、すごいラッピングのやつ巻いちゃって使いづらいんですけど、僕はこうやって、こうやってなんかちょっと、こうやって半分にして、こうやってちょっと出しながら、あたかも2枚重ねてるかのように使いますね。 これで先ほど言ったその本当にラウンドブーケ、えー、とお花の教室で習うような、あのこういう山なりの、まあ、大げさにやってますけど、こういう山なりのラウンドブーケの場合は、このブーラッピングの包み方がいいっていうのもあるんですけど、今日はちょっと、この背中がちょっと遅く、は早くか、早く始まる、こういうやつのラッピング、こういう時はこのラッピングがいいよっていうのをやっていきます。 なので、その、いわゆる、下までやっちゃうと逆にそのラッピングした時におかしくなっちゃうんですよね。いわゆる、超、花屋さんで見るほんとスタンダードな、ラッピングをしていきます。またラッピング動画もね、えー、ぜひまた上げていきたいと思います。あの、ラッピングのやってるところを映したようなのが、今日はね、花束がメインなので、ラッピングはね、ちょっと、 なんとなくで発愛します。ダメだ。<笑>ちょっとでかすぎた。これもう横もちょっと短くても。はい これね、結構ね、もう割りかけのやつ巻いちゃうんでやりづらいんですよね。こうちょっとね、本当クレープ状にして、こうやってストンと落としてあげるタイプの花束ですね。はい。で、こうやってやった時に、こうやって後ろの方とかボコってなってます。っていうところとかは、こうやって手を入れてあげて、ふわっとさせてあげます。 で、あんまり、このラッピングを、えー、かぶせすぎてしまいますと、えー、お花がね、潰れて見えてしまいますので、ふわっと、できるだけ手とかを入れてね、してあげると、はい、こういう感じでね、なります。で、ここでさらにセロハンする方もいらっしゃいますね。 ね、こうやってあげて、ほら、こうやってやってあげると、後ろの方、結局見えないんですよ、そんなに。なので、ちょこっとだけ奥行きを出してあげつつ、こう、前の方にやってあげると、お花がいっぱいに見えますので、ちょっとね、あのはっきり言って、今、すごいラッピング下手くそです。こんなにラッピング下手くそじゃないですよ、普段。<笑>あのちゃんと、ちゃんとやりましょうか。ね。せっかくなんで、綺麗な状態をね、見ていただきましょう。ちょっとね、ラッピング。ラッピングが下手すぎる点について。 よいしょ。おいしょおこの 黒, 黒がちょっと飛び出しすぎてるのかなはい。まあまあ、とりあえず、とりあえずこれで、あここ破けちゃった。<笑>ちょっとなラッピング、ちょっと待って、下手くそすぎる。えー、と はいまあそんな感じでね、えー、花屋さんのポイントをやっていったんですけどいかがでしたでしょうかちょっとねごまかしそうかなと思ったんですけどえっ、ー、とまあねあのー、こういう感じでいわゆるラッピングした時にすべてのお花が見えるようにっていうのを意識しながらやっていくのが本当に大事になっていきます。で あのこうやってやっぱり真ん中から、ね、飛び出してあげるっていうのとあと花の向きもね意識してあげるといいですね僕はあえてこういうこれちょっと後ろ向きとかにしてあげたんですけどそうやってあえてあの意識してお花の位置をずらしつつのと作り始めてからラッピングまで何分くらいかかりますか大体いい僕15分もらってますけどあの普通に集中してるときは10分くらいでやっちゃいますねえー 大体そうね。一応、青山フラワーマーケットさんも、一応、10、お花束作る十五15分くださいねってあの書いてあることが多いんですけれども、一応僕も15分くださいねって言ってますけど、あとはもう本当、金額によりますね。ムーケってこんなふうに作ってたんですね。そうなんですよ。で、こう、やっぱりキュッて詰まったタイプ、あとは、はい。 あとは、そのキュッて詰まった、こういうラウンドタイプと、あとワンサイド、明らかにもう片側だけ見せてますよっていうやり方もあるんですけど、そういう場合はもうこ、うこういう感じで、こう、もう本当、ふわっと背中を作っちゃって、もういわゆるここが、ここがまっすぐ、まっすぐからこうやっていく。先ほどのは僕はこう、こう少し山なりにさしていったんですけど、ここからストンと、まあちょっとね、斜めにはするんですけど、こういう。 こういう作りですね。下の方まで刺してあげる。そうするとラッピングも変わってきます。ラッピングがちょっと今、これでやっちゃうと、まあ、よくね、花屋さんで見るね。こういうラッピングになります。こういうラッピングにしてあげると、あの、ワンサイドはすごい見栄えが良くなってきますね。こういう感じの。で、ラウンドタイプは、 さっきのあの普通にクレープみたいに包んであげるのと、あとは、ちょっとね、もう、えっ、ー、と、髪がぐちゃぐちゃなんですけれども、こうやって筒状に、筒状にしてあげて、こうですね、こういう感じで、ちょっとね、今ほんと適当ですけど、こうやって筒状にしてやってあげるっていうやり方もあります。で、筒状にするときはさらに、 って上の方を折ってあげるんですよ。で、後ろあるかなこう、表と裏で、色が違うラッピング資材とかあるんですよ。これはピンクとかも、こっちちょっと、あ、同じ色だった。ピンク、あの、色が違うやつとかあるんで、こうやって、こうやって半分にしてあげて、こうやってクレープ状にして、こうやって、で、ここでホットキスでポンポンって止めてあげて、こういうクレープ状に、クレープ状というか、こういう感じの、 ラッピングにしてあげる方法もありますので、こっちにしてあげると、後ろの方もしっかり入れたラウンドブーケがいいと思いますので、そのラッピングも意識して花束を作ってあげるとよりいいことになりますので、なので、花屋さんで働くためにお花の教室に習い始めたという方はね、えー、ぜひね、そういうところも意識しながら、えー、レッスンしていくと、よりレベルの高い。 実用的な花束の作り方になっていくと思いますのでね。はい。えー、本日は、えー、以上になります。えーねまあ、質問とかある方はね、ぜひしていただいて大丈夫です。今、僕、さっき花束作ってて、ちょっと見てない時間もあったりしたんですけど、今、バッチリ見てるんで、えー、あとね、10秒くらい適当に話しながらやっていくので、その間に質問とあれば。あ、そしたら、じゃあ、なんか次回、次回どうするかお話ししましょう。あの次回が、 ちょっと2つ考えてて前回も2つ考えててアンケート取ったんですけど1つはえなんか元従業員が教える丸山フラワーマーケットさんの光と闇みたいなそういうちょっとねあのー 炎上はしないと思うんですけど、だって僕、青山フラワーマーケットさん、あ、もう言っちゃった、青山フラワーマーケットさん大好きなので、であの、本当に尊敬する先輩もいるので、いわゆるあの自するとかそういう感じのやつではなく、マジですげえ社長みたいな、そういう話になります。でも、まあ、あのまあ、光と闇、まあ、実はこうやって青山フラワーマーケットさんで勉強してても、 実はなんかこう独立とか考えると実はちょっと難しくなってしまいますみたいなそんなお話ができたらなと思っています。であとはもう一つはまああれですよねあのインスタ映えにおすすめアプリ4選みたいなそんな感じの。 考えてます。で、まあ、どっちかになるかは分かんないんですけれども、どっちか放送していきたいと思いますので、えー、楽しみにしていてください。えー、その次の放送も楽しみにしてくださるという方は、ぜひね、チャンネル登録の方をしていただいて、あ, あと、チャンネル登録をしていただいたら、あのベルマークを押してください。あのベルマークを押してあげると、ちゃんと通知が、あのー、放送しますよとかっていうのが来ますので、ぜひね、ベルマーク、ポチッと、えー、よろしくお願いします。では、本日の、えーね、動画は以上になります。ありがとうございました。バイバイ。 今日いつもよりも遠めだから、むずい。